はい、おはようございます。 ラスカルでございます。本日の動画、竹末東京プレミアムさんにお邪魔しております。というのも、店主さんからね、不思議なお話をいただきまして、今ね、撮影している11月が、店主さん、つばすさんのね、誕生日なんですよ。で、誕生日だから、僕がちょっとみんなに振る舞いたいという LINE が来まして、普通ね、誕生日って逆じゃん。竹末東京プレミアムさんの美味しいラーメンを何種類かね、いただく予定となっております。今回は、ゾウくんとエビメヨちゃん、二人を誘って、計3 3人の大食いでね一緒には撮影してるんですけれどもコラボ動画とかそんな感じではないのでゾウくんとかエビめなちゃんとか一緒にこの動画内に映るわけではないんですけれども一応ね2人のチャンネルについては概要欄の方に記載がございますので気になった方はね2人のチャンネルなんかも是非ご覧くださいと、はいうことで早速店内の方に入っていきたいと思いますい杯目は醤油そばでやっぱいい香りしますねちょっっと新たに醤油のペーストってう、ね、油ペースト う, えー、うわめっちゃうまそうですねいいっすか あ, ありがとうございますいただきますやっぱり椎茸の出汁効いてるからかそば感ですか う, です、ね、うん、増してますねやいやちょっとこれ麺いただきますあーうま、ん、本当に ってこう体に染みる感じもうじわってきますね体に<笑>ああチャーシューもうまい武井製東京さんはね毎日チャーシューしっかりと何種類も仕込んであってかつこれね日によって結構日替わりなんですよだから同じメニューを頼んでも毎回同じチャーシューなわけではなくてグルグルと変わるのこれがね通いたくなる 飲んでなくなっちゃうねこれ。<笑>めっちゃうまいから。<笑>うん。うん。一杯目、ごちそうさまでした。ああうまい。<笑>めっちゃうまいですね。ありがとうございます。いただきます。一番上は鶏風油漬けの鶏胸肉ですね。鶏胸肉。 あーめっちゃいい香りするこちらね2杯目塩そばでございますねいやーあーうまいなあシンプルな塩なんですけどだし感っていうのかなうまみがねものすごい詰まってる でねこのチャーシューなんだけどトリュフオイルにつけた鶏チャーシューらしくて香りがねものすごくいい。 優しくて、なんかね、どっか懐かしい感じあるんだけど、新しさもしっかりあるんだよね。すごくね、不思議な仕事場、ものすごくうまい。うん。わあー、うまい。<笑>うまいですね。はーい、鶏そば来た。ありがとうございます。 ということで3品目は鶏そばでございますで今ねチラッと店員さんに聞いたらこの鶏そばが常連さんの中では一番リピート率の高いメニューだそうですねすごいね人気メニューみたいこれめっちゃうまいんすよ、ね、いただきますあーうまい いわゆる粘土このとろみっていう部分がそこまでね強くないので本当にスープとしていただけるんだけど濃さはしっかりあるっていう骨感もねすごい残っててめちゃめちゃ美味しい 全粒粉の細麺の香りとしっかりとねこの鶏リパイタの甘みが合うんですよ、うん、チャーシューなんですけど辛みを抜いてスパイスを使ったタンドリーチキン風の鶏肉だそうですスープにね味を溶かしながら先にちょっといただいてうん 俺ら誕生日プレゼントもらってる感じになってるのか鶏<笑><笑>ホタテそば来ましたありがとうございますこれがね四杯目の鶏ホタテそばということでまあ竹瀬東京さんがねメディアに出たりとかいろんな場所に出る際にはこれがね一番看板メニューとしてよく出る商品で、まあ、一番ね有名かなと思いますいただきますあうまい やっぱりね、さっきの鶏そばに比べるとまろみっていうのかなまろやかさが全然段違いだねこれが好みにもよると思うんだけれどもこのねまろやかさがね結構癖になるんですよ、うん、でこのメニューはさっきと違って太麺のメニューになります でこれね名前のある通りホタテのペーストが入っててこれをね徐々に溶かすと味変になって本当にねうまい味変ですこんな感じでホタテのペーストですね こ, れはうまいのよこのホタテのペーストが加わることで甘みがねさらに増すのでまろやかさも上がるし 手にななる後味っていうのかなそれが通常の時よりもさらに増すのでこれはね本当におすすめ、うん、このメニューにはこのメニュー専用のリゾットのサイドメニューなんかもあったりするんですけど、まあ、今回はねもう営業終了後にいただいておりますので今回はそれなしででもねぜひ皆さん食べに行った際にはつまりリゾットも。 としてててて合わせて食べてみてください、まあね、前回の動画で紹介してるんでよろしければそちらを参考くださいんまんない<笑>ありがとうございますということで続きましては今日お昼に限定営業をやっておりましてつけそばまつけ麺のね限定販売を行っておりましたで4種類のつけ汁があるつけそばということで早速ねとりあえずいただいてみましょういただきます まず1種類目はこちらねデフォルトのつけでございます、うんまあ、こちらのつけに関しては通常の営業でも販売してるものなんですけど鶏白湯のようないい感じの、ね、香りがあるんだけどラーメンに比べるとね塩味なんかも少し立っててつけ麺タイプにこれを合わせるとびっと、ね、味が立つんですよ。 うん、またこれで、ね、麺も2種盛りなんですけどどっちも風味とか食感とかが違う麺でこれ食べ比べにはものすごくね面白い商品です2種類目これねあん肝いかしてくださいこんな感じねうんいけない味がする痛風にとってはいけない味がするぜ ンダンの味がする<笑>私ちょっとね3種類目のこのきのこねいってみようかあーうまっきのこ優しいお吸い物っぽいようなこの優しいふわっとした香りがよいしょそしたらこれね最後ですねベトナムということで<笑>よいしょ うんすごいですねでもカニーって感じですねめっちゃカニーっていう<笑>いやすごいなこのベトナムカニ感が、うん、こちらの博製東京さん限定の特別営業をやられる時って結構このラーメンとかだけではなくてセットのような形で一品もなんかも結構ねご用意がありましてこちらね今回の限定販売でついてくるセットのメニューなんですけれども これがなんだろう煮こごり系でこのつくねにお肉かなでこれね松茸がねついてきてるのよまず<笑>ねこちらの煮こごりからいただきますうんうまい とね、全部うまいのいやーこれあん肝が罪だなーうんお肉と<笑>松茸とうん、うまっ、うん、あーうまかった<笑>いしいや塩増す塩素もあっ こちらがヤシオマスの塩そばでございますこちらね名前の通りマスを使ったラーメンなんですよこれね全然皆さん想像できないと思うんですけどこれがね本当にうまいですいただきますああこれねうまいのよやっぱりマスって聞くと 臭いと思うじゃないですかこれね一切臭くなくてどちらかというと焼き鮭のようなこの香ばしいねいい香りがするんですよ具材の香りしっかり強いんですけど塩分はねそんなに高くないのでやっぱり食べてても飽きないしどんどんね食べたくなるそんな感じですうん よっしゃ次にね到着したのが亀戸にある月日さんっていう、まあ、煮干しを提供しているお店さんとコラボで今回で、ね、特別にご用意いただきましたスープと麺は月さんのものなんですけれどもトッピングはこの竹製東京プレミアムさんで提供されているものを合わせた一いい杯なんですけどちょっとこれラーメンだよラーメンなんだけどすごいですねこれちょっと傾かないですね食品サンプル食品サンプル濃いなこれめちゃめちゃ濃厚ですいただきます どんどういしの、ね、できないほどの濃にい<笑><笑><笑><笑>月見えるんだろう うわすっげえ一口目よりも。<笑> 口目の方がどんどんこう校内に追煮干しが<笑>僕めちゃめちゃ褒め言葉のつもりなんですけどうまいとかまずいとかじゃなくて月日っていうものですよねもう本当に月日っていうもの<笑>普通はこう食べてるとこのスープはラーメンに合うなとかつ、はいはい、け麺の方がいいなとかこの目だったらまずそばがいいなとかあるじゃないですかなんかそういう垣根じゃないですよね結局もうこのスープに勝てるものがいないのでどれで作ってもこれになるっていう<笑> すませんちょっとね今ねこれ最後の一杯頂 い, いたんですけどご提供いただいた際にね、まあ、最後だったからということでいろいろとお店の方とお話をし過ぎまして、まあ、僕の責任なんですけど、まあ、撮影しちゃいけないようなね、まあ、出来立てじゃない状態になっちゃったんであえてねちょっと最後のメニューに関しては撮影をせずにちょっとね完食させていただきましした改めままてごちそうさまでした。 とということで今ね、まあ、竹製東京プレミアムさんでラーメンだったりとかつけ麺やまてそば頂 い, いてきたんですけれどもどれもものすごく美味しかったですまあ僕が言うのもおがましいんですけどこのほんに褒め言葉としてなんですけどこの店さんは変態でして既<笑>にもう美味しいものはもう出来上がってるんだけれども毎日毎日ねどのメニューもさらにさらに美味しくしようってうもう探求心が強かったので毎回ね来るたびに新しい美味しいがね こう味わえるような本当に素敵なお店でございます、まあね、今回の動画を見ていろんなラーメンございましたが食べたいメニューあったらねぜひこちらの竹製東京プレミアムさんで美味しいラーメンとかねこう食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画と動画からチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね、はあ、ごちそうさまでしたありがとうございました、はあやっぱこういう撮影が一番楽しい